ご視聴ありがとうございます。ちもちも妻です。小学生の子供たちが就業式だというのに、夏休み初日で張り切って旅行に出かけてしまった夫です。 ここはゴーラ駅ですサンモリッツってなんだろうなヨーロレイホー<笑>ここから代行バスに乗っていきますケーブルカー割れてたんですね<笑>じゃあまあ見るですね<笑> にリニューアルした総雲言いにくいね総雲山駅だってここからロープウェイで行くんだってよロープウェイ高い1630円だって。 いやお小遣いということじゃなくてもう1週間コンビニ行かないでください見てくださいまだ出てきてないですが<笑> あれ、眺めいいですね私も行きたかったななんて行きたくなかったよ<笑>なんでそんなさ右に行ったり左に行ったり右に行ったり左に行ったりしてほら見て「大」って書いてあるこれね京都のね大文字焼きと思ったんだけど箱根にもあるみたいです。 これ花火大会と一緒に大文字焼きあってすごくきれいみたいだけど今年は残念ながら中止ですはいロープウェイ乗り場に行きましたいつもは多分観光客でにぎわってるからすごいぎゅうぎゅう詰めに乗せられそうな感じなんだけども今回はたった3人だけの寂しいしょぼんロープウェイです はい、出発進行へえ突然スピードアップするんだ最初はゆっくりなんだねおちょっと怖い<笑>あれ高所恐怖症の人<笑> 恐怖症人さこれ乗って大丈夫うん怖かったんだこういうのってさ乗るとさ途中で止まったらどうしようとか思うあでもほら階段が途中についてるからこっから降りられるよ<笑><っ><笑> 緑が眩しいこれ中、涼しかったのかなエアコン効かせてんのあ遊園地の観覧車とかすんごい暑いじゃん<笑> 夏はさ、あこう涼しいんだ。よかったねあの普通のさ紙マスクでいってさ紙マスクっていうかあの不織布マスクでいってさ息が苦しくてこの中でもすごい息苦しかったらさ嫌じゃないなんかモンスターボールみたいこの。 乗ってるのがさモンスターボールみたい結構長く乗ってるのうん3分ぐらい ほらモンスターボールみたいじゃない<笑>ポケモンとかとコラボすればいいのにモンスターボールのさあのさ形とかにしてさモンスターボールのさ色塗っちゃってさしたらすごい子どもに人気出るのになポケモン列車みたいにロープウェイもコラボすればいいのにね 2015年にごく小規模な水蒸気爆発によってできた火口など山肌を白く包む煙の様子がご覧いただけます。なんか <笑>ここを越えると突然変わるの えー、ここまではほら緑ねえ緑豊かなのなんで突然ここから砂漠みたいになってんのへ<笑>えー、なんだここは採石場みたいだよねうん、なんだここは突然なんかほら見て採石場みたいなとこが さんねはい、ここ大涌谷なんだしって硫黄の匂いがすごくするらしいです硫黄んかねゆで卵みたいな匂<笑>いねゆで卵ね温泉みたいな匂いいえー いやここだけ多分風強いんじゃなくてほら風を遮るさ木とかが全然ないからヒューヒュー言ってんじゃない、うん、ヒューヒュー言ってるねお口たらどうしようこうなんでだんだんになってんだろうこれうん だんだんのところで大量に黒卵を生産してんの。違うじゃないの。<笑>違うんじゃないの。あんまり危険なところだとほら、あの吸ったりするとさ、このガスを吸ったりすると危ないから、強いなんて、濃度が濃いところ行くと。だから、行っちゃダメなんじゃない。 摂、う、政、ん、席のところとかもそうだ、ねうん、あそこ終点あそこで終わりなの、うん、たった3人だけの<笑> 知らない人とたった3人だけそして終始無言というまた戻らないでも 駅まで来て黒卵を食べないなんてバカ野郎ですね。 <音声>はい、ご視聴ありがとうございました。次はね、強、え、羅、ー、駅から箱根湯本駅に、えー、ダウンヒルしたいと思います。<音声><音声><音声>はい